6代目です今日ですねこんなものをいただきましたじゃん。ハロウィンパレードのチラシです。えー、ハロウィンパレード in 佐賀ということで、2014佐賀ライトファンタジーオープニングパレード。佐賀はですね、あのー、中央通りでライトファンタジーをよくというか、まあ、毎年やってますので、そのオープニングパレードということです。10月29日水曜日6時から夕方6時から7時まで。 佐賀市中央通りで行われますルートがですね佐賀中央郵便局から玉屋を佐賀玉屋を通って佐賀銀行本店までのルートみたいですパレードに参加を申し込みということで、まあ、もちろん仮装コスプレという格好で出ることになりますもしかしたら私はうってつけなのかもしれません申し込みするかどうか分かりませんけど私これの協賛企業に なってますので時間があればせめて覗きにはいきたいかなと思います。かぶらずかぶっていくかなで。もちろんですね、あの仮装もちょっといろいろと制約がありまして、露出が高いやつとか、トゲとかで相手に誰かに怪我をさせるような服装とか、あとナイフ、刃物、エアガン、模造刀もダメらしいです。危ないですかということで、参加申し込み募集中らしいです。10月24日日金曜日 までで着とということで、えー、先着100名グループでの申し込み可能ということらしいですハロウィンパレードインサガ2 0 1 4 1 0月29日水曜日佐賀市中央通りに行われますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は